最終案内をいたしますソラシドエア鹿児島行き15時15分発77便、うん、ご利用のお客様は搭乗口54番からご搭乗くださいなお当便は ANA3777 便との共同運航便で This is the final call for Sola r Seed Air, Flight 0077 for Kagoshima. Passengers on this flight should be on board through gate number 54. This joint flight combines ANA, Flight 3777.